カナダイは、攻めた結果、2度の点灯。高橋大輔は、ショックすぎる。メンタル的に笑えない状況でした。笑えない、状況も、励まし励まされ。2月、アメリカコロラド。次大陸選手権のアイスダンスで、カナダイと親しみを込めて呼ばれる2人は、リンクに立っている。リズムダンスはマリナズエワコーチに最中が点灯を慰められて。フリーダンスは大ちゃん。 高橋大輔が大丈夫だから、前半はエモーショナルで良かったって励まされて、村本彩中はフリーの演技が終わった後、そう振り返っている。フリーの後半疲れては今したけど悪くなかったし、いつもより足に着ていなかったので。だからこそ、転倒はショックすぎます。体は大丈夫だったんですけど、メンタル的に笑えない状況でしたね。 高橋大輔はそう言って精一杯笑顔を作った。結果はハッピーではなかった。リズムダンスでは村本、フリーでは高橋の点灯があり、二人とも悔しさを滲ませていた。しかし、カナダイらしさも色濃く出た大会だった。エリ陸選手権のアイスダンスは2月11日、13日に行われ、カナダイはトータル9位に終わっている。 トータル 160.24 点とスコアは伸びていない。昨年、生えある銀メダルを手にした大会だけに、成績は不本意だろう。しかし、激しい運動をすると酸欠になりそうなほどの標高1800メートルのコーチで、二人は鉄道鉄尾、攻め抜いた。失敗はアクシデントだと思うので仕方ないです。攻めた結果だったので良かったと思います。リズムダンス後。 高橋は村本を気遣うように言っていたが、ギリギリを攻めた結果だろう。たくさん練習を積んできたので自信を持って滑ろうと思いました。そこで、ちょっとでもレベルを取ろうと力強く言ったら、氷に引っかかってしまって、村本自身もその失敗の理由を説明していた。渾身のリフトにスピンで魅了。 アイスダンスは優雅に映るが、そう見せるために筋力や持久力が高いレベルで求められる。厳しい条件の中、一つ大きなミスが出たら台無しになる。それでも、彼らは安全策に逃げなかった。とりわけ、フリーのオペラ座の怪人は前半から渾身の演技を見せている。冒頭のコレオから高い号。 出来栄え点を叩き出し、ストレートラインリフト、ローテーショナルリフト、ステーショナリーリフト、ダンススピンと世界トップに被験する美しさで、いずれもレベル4だった。人生をかけて磨いてきた演技が、監修を虜にした。終盤のダイアゴナルステップシークエンスで、高橋は力を使い果たしたように転倒したが、攻め切った結果だった。高橋本人は、 倒れた理由はわからない。体は大丈夫、と言ったが、体内の酸素が尽きたように見えた。最後は気持ちだけで体を動かしていたはずで。昨年12月、全日本選手権でカナダイは見事に初優勝を遂げている。カップル結成3年目で、賞賛に値した。高橋に至っては、シングルで復活した後に転校したわけで、歴史的快挙だった。 全日本をシングル、アイスダンスと時を経て二つの種目で制した。王者である達成感に浸っても不思議ではなかった。自分たちは自分たちのベストを。ところが、全日本優勝直後のインタビューでも、二人はすでに次の戦いに向けて意欲的だった。 読者プレゼント用の色紙にサインをリクエストすると、二人ともためらわずに、ニューという言葉を使い、メッセージを書いた。新しく作り出す世界。そのイメージを共有していた。栄光に甘んじず、視線は前に向いていた。その精力的な取り組み方こそ、二人がアイスダンスで新時代を切り開くことができた理由だろう。 世界選手権までに完成形を見せられるように、全日本語に二人は口を揃えて語っていたが、今はそのプロセスだ。大ちゃんは本当にスケートを追求したいっていう気持ちが強いんです。練習中も一人でこう、上半身を使って滑る様子を表しながら、常にぬめりをチェックしています。失敗すると、またそこを確認しながら滑って、 本当にスケートが好きなんだって一緒に滑っていて、それは強く感じますね。村本は語っていたが、二人ともアイスダンスそのものを生きているのだ。結果よりも練習を重ねる中で技が身につくことの方が楽しいかもしれません。高橋は笑みを交えて語っていた。練習で一週間前にはできなかったのに、できる。とかそういうのが楽しいですね。 全日本のフリーの最後で失敗したリフトも1シーズン目はできなかったんです。乗っけるだけなんですけどできなくて。それが3シーズン目にやってみたとき時間がかかるかなと思っていたら意外にすぐできて。そういう変化は嬉しいです。二人の姿勢は一貫している。リンクでの日々に答えはあるのだ。毎試合課題は見つかるもので。 次大陸選手権後、村本はそう振り返って、次の世界選手権に向けてポジティブだった。全体のベースはできているので細かいところを詰めて練習を続けていきたいです。世界選手権ではトップ選手が揃うことになりますが、自分たちは自分たちのベストを、パーフェクトの演技をするだけで、今回の経験でもっと強くなれるはずだし、1ヶ月さらにトレーニングをして、 高いモチベーションで臨めるように。一方で高橋は短いが彼らしく言った。本番はどうなるかわかりませんがまずは練習を大事に。3月埼玉。カナダイハ2度目の世界選手権に挑む。目標は日本全員初のトップ10入りだ。小宮義行丸取材文テクスト by 小宮義行。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。